過去のいざこざを忘れてしまったのでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。日本や北朝鮮に張り合って、2000年代以降、軍事面での強化をやけに急いでいる韓国。今回、UAE、アラブ諸国連邦が、韓国が開発した 迎撃ミサイル、天球導入を決めたと発表しました。イージス艦、スリオン、K2 と、軍事面でも何かと失敗ばかりの韓国。果たして今度こそ必死の売り込みは成功するのでしょうか東亜日報からの引用です。アラブ首長国連邦 UAE 国防省が16日、 公式ツイッターを通じて、韓国の中距離地対空誘導兵器 MSAM を購入する計画を明らかにした。契約額は約35億ドル、約4兆1400億ウォンと伝えた。確定すれば MSAM の初の海外輸出であり、歴代最高額の兵器輸出となる見通しだ。 UAE 側関係者は、現地メディアとのインタビューで、韓国との交渉が進展した段階であり、最終打結を控えていると話した。韓国軍当局者も、最終交渉が進行中であり、数週間以内に契約が締結されるだろうと話した。天球と呼ばれる m ムは、 国防科学研究所の主導で LIGNEXPON や FANFA システムなど国内の防衛産業企業が開発した迎撃ミサイル。高度20から40キロから飛んでくる敵の弾道弾を追跡して破壊することができる。今年8月最終品質認証試験を通過し、来年から韓国軍の主要基地などに実践配備される計画だ。 天球1砲台は移動型探知レーダーや車両型発射台3から4台、光線統制所などで構成される。UAE 側が発表した導入額から7から10台の砲台が輸出されるものとみられる。軍関係者は UAE への輸出が実現すればアメリカ、ロシアの機種に匹敵する 国産誘導兵器の優秀性を立証するとともに追加輸出の可能性も大きくなるだろうと話した。とのことでいかがでしょうか。天球2は中距離弾道ミサイルをターゲットにした迎撃ミサイルで前身となる天球にまで遡ると15年以上の開発期間を経て配備にこぎつけたという経緯があります。総額1兆ウォン以上もの 高くコストを投じてコツコツ開発してきただけあって韓国にとってはまさに虎のことを言っていいほど大事な大事な兵器なのでしょう何しろ配備直前に行われた最終テストでは標的に 100% 命中実戦でも4 0トル先のミサイルまで射程圏内ということらしいですねそんな高性能原撃ミサイルを導入した uae は さぞ歌詞大喜び、軍事面の不安もきれいに解消かと思いきや、どうもそこまでおめでたい話ではないようです。UAE は天球2を両手を挙げて歓迎できない理由は、韓国との深い因縁を遡ればよくわかります。2000年代に入り、国内の電力需要の急増に直面した UAE は、 国民のニーズをまんべんなく満たすため2009年海外から原発を輸入することに決めます。入札に名乗りを上げたのは日本、フランス、韓国の3国。ちなみに日本はアメリカとの共同入札となりました。フランスが本命と言われていた中で競争を勝ち抜いたのはなんと韓国。定時金額は フランスの約700億ウォンに対して約400億ウォンと、破格の安さが格達の大きな理由でした。ともかく、大型工事を見事受注した韓国ですが、あろうことか、受注後すぐに技術不足が相次いで露見。しまいにはライバルだったはずの日本、アメリカに泣きついて、俺たちには手に負えないから協力してくれと懇願し、その後の工事を ほぼ丸投げしてしまったのです。当然、一連の経緯を知ったムハンマド皇太子は大激怒。そもそも、原発移出は当時のイ・ミョンバク大統領が皇太子を十何時間も説得した上で取り付けた約束であり、UAE としては韓国の仕打ちに裏切られたと思うのは当たり前のことです。結局、韓国の原発運用権、 管理権の大幅縮小及び契約期間の短縮という措置を講じた上で2020年8月1日より正式稼働しています。まあ、マレーシアのペトロナスツインタワーの受注工事でも日本とフランスに散々泣きついた韓国ですからやりそうなことですよね。しかもイ・ミョンバクは UAE を口説き落とす際 原発を買ってくれたら、韓国軍がいざとなったらあなたの国を守ってあげるからという軍事秘密協定を結び、それと引き換えに高額取引を成立させたことが後に明らかになっています。これは明らかに裏取引ですよね。もっとも韓国軍の薄っぺらい軍備の実態を知っていたら、こんな不平等極まりない秘密協定に、 うっかりサインするはずはないんですけどね。UAE としてもしまったというところなのでしょう。軍事面でも韓国のおそまつぶりは止まりません。皆さんにとっても2012年の北朝鮮ミサイル発射は記憶に新しいところではないでしょうか。ミサイル発射直後、 導入したばかりの高性能イージス艦のレーダーシステムを駆使し、ミサイルの軌道と着弾地点を追跡した韓国ですが、なんと、あっという間にミサイルを見失い、飛翔体は空中で消失したようだと報告。もちろん、日本とアメリカはしっかりと北朝鮮のミサイルを捕捉し、その弾道から発射回数、着弾地点に至るまで正確に 解析しています。イージス艦の性能はどの国も同じなのですから、この違いは結局、機器を使いこなす作業員のスキルの差にあると考えるしかありません。さらに、韓国が純国産兵器だとドヤ顔で自慢していた高性能汎用ヘリコプタースリオンが、蓋を開けてみれば、ほとんどアメリカからの輸入部品で作られていたり、 陸上の要である戦車 K2 も配備段階で40件以上の致命的な不備が見つかったりと、もうまとまな部分を見つけ出すのが難しいくらいです。こんな状態で敵国からいきなり攻められたら不安で仕方ないと思うのですが、韓国としては至って平気なようです。うちには強い米軍がいてちゃんと守ってくれるから大丈夫だもんね、と思っているのでしょうか。 韓国の軍事技術の現状がお分かりいただけたでしょうか今のところ、天球2には目立った欠陥は発見されていません。しかしながら、物を売りつけるだけで一切責任を取らない悪徳ディーラーである韓国から技術を買ったということは、どの程度のリスクがあるか、UAE も過去の経験から痛いほど分かっているのではないでしょうか